ね、これからね、作業をするね、ところを作ります。じゃあ、new。ここをクリックして、えー、フォルダーを作りますね。フォルダー。はい。じゃあ、まあ、名前は、まあ、何でもいいですけど、うん。じゃあ、例えば CJCC、えー、ね、なんでしょう。うん。勉強会、研修会とかね。何でもいいです。これはね。はい、作ります。はい。で、ここにフォルダーができました。ね。じゃあ、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 全部入れます。こうですね。はい、全部入れます。はい、ね、すぐ、ね、入りますね。あこ今、こうドラッグしましたけど、例えば New でもいいんですよ。ここ New をやって、ファイルアップロードっていうのをやって、えー、さっきのこっから選んで、ね、これを全部